はい、ご紹介をいただきました皆さん、こんにちは、ドラックよさこい、バイッチフレでございます。こんにちは、こんにちは。えー、今年のですね、高知よさこい祭りでは、えー、よさこい大賞をいただいたチームでございます。ありがとうございます。 えー、今年のテーマはきくこう「お気楽高校交わる交わる」わると書きますけども、えー、このチーム一緒、えー、に描かれた虎と竜とのです、ね、つばぜり合いを表現をさせていただきますそしてまたチームと皆さんと一緒に交わってです、ねえー、一緒になって盛り上がっていきたいとそういうステージにしたいというふうに思っておりますのでどうぞ皆さんご声援のほどよろしくお願いいたします皆様のハートをわしづかみにしたいというふうに思っておりますどうぞ皆さんよろしくお願いいたします ささあさあトラックよさこいバイチフレおり越しう行くぜよ虎と竜とのつばぜり合いまだかまだかと潔しお気楽ここえよいやつり トランプ様より大幸せです。